はい、ただいまー。あれ嘘。クリスマス明けに届いてきたクリスマスプレゼントも結構あるとは考えられるものですかああ。そう。大雪による交通の立ち往生の影響でクリスマス明けに届いてきたプレゼントも結構あります。でも、 せっかく、あぜに、荷物が届いたので、十分、ありがたく、思いますわ<咳>。ということで、畳は何なのでしょうか<咳>うわーこれで、ファッショナブロなのはそうではないですかそして、韓国では、 マテラス・イナーのカフラと書いてありますね。はっ事がめちゃややこしいけど、むしろ、年を迎える気がする、フなジュナブルな和ですので、コロナをめくる、苦しい状況を乗り越えられるという時間があるのではないかと、思います。 しかも、夢のイラストもありますし、後ろ、茨城県、日どしの花を思い出してまいりましたわ。はい、それでは、お風呂が終わったら、試着してみますよ。わぁ、華やかに着ておりますよ。正直、 そもそも、おみだりなみは、決して、春休信号に関係ないそうですので。じゃあ、50月の頃に、このような噂を聞ようかなと思います。とにかく、日本が、大好きですわ。は<笑>い、ま。皆様、ごきげんよう。 中名誉と申します。さて、もう大晦日になりましたので、これからご挨拶させていただきます。今年はいろいろとお世話になりまして、誠にありがとうございました。<笑>まあでも何等どう道よろしくお願い申し上げます。 はい、それでは皆様、お幸せなお年をお迎えくださいませ。